単極モーターの作り方を紹介しますまずあの炭酸乾電池ですね、えっと、マイナス極の方にワッシャーをテープでつけます引っかかるといけないのであのテープは短めの方がいいと思います あと反対のプラス極の方にはネオジム磁石ですね。これ電気通すので都合がいいですね。で次は銅線ですね。銅線を曲げてぐるっと回して、えーまあ、輪っかは大小2つ作るんですけども大きな方はさらにぐるっと回してそこの。 ぐるっと回ったところが支点になりますねで押さえてるところが支点ですねで長さなんですけど適当にカットして乾電池をね中にこう入れて、まあ、調整すればいいですね、まあ、多少あのずれていてもあの曲げたりなんかしてね調整つくのでそんなに神経質にならなくても大丈夫です次は、えー どうせんだけくるくる回ってるだとあの面白くないのでモールをつけてみましたちょっと外れやすいのでねしっかりこうねじるといいと思いますはい今乾電池を通してるんですけどもそこのちっちゃい輪っかのところがねネオジム磁石に 触れるんですけどそこのところがあの接点が微妙であんまり触れすぎてもきつくて回りにくくなるし広がりすぎてもねまた不安定になるのでそこの調整があの難しいかなと。導線の中を電気がこう通るわけですすけけどそこでで磁界が生じるわけですねエオジウム磁石が作る磁界との反発力で回転力が生まれるっていうものですね。 今あの左手でフレーミングの法則をこう形作ってますけど、まあ、こういった勉強の理解にあの活用できればいいなっていうそういう教材です。ちょこんと落ち着いてやるとね大抵あの勢いよく回り始めると思います。 支点のところがねあのちょっとずれちゃったりすると止まっちゃったりするんですけどもツンとこうつついてやると勢いよく回り始めると思います、はい、結構速く回りますね電池の消耗が割と早いので、まあ、そこのところは気をつけてください これは別バージョンでアルミのリングを用いる方法です。えー、最初に画びょうを支点にするのでこれをテープであの先ほどのワッシャーの代わりだと思えばいいですね。電池のマイナス極の方にここで貼り付けてしまいます。 これは普通の磁石なんですけどあのネオジム磁石じゃなくてもねあのアルミホイルで周りをあの包んでやると電気通るのであそこの部分は電気ブラシの役割を果たすというものです、はい、アルミが寄ってると不安定なのでキュッキュッと押し付けてます アルミホイルでリングを作ります3回か4回ぐらい重ね折りにしてくるっと回して テープで留めます鉛筆の先で画鋲の先が当たる視点を作っておきましょう。 が秒の先をそのちょっとへこました。ところにこうかける感じですね。引っ掛ける感じですね。はい、回り始めました。はい、先に紹介したあの銅線のリングよりもね。なんかエレガントな感じがしますね。 極モーターが何でもあるかっていう話なんですけどあのこれ炭酸管電池ですねでプラスとマイナスがあってこれ導線なんですね CU 線ねこれ導線です CU 線赤い線は銅線ですねそうするとあのプラスと普通にこう接触させればあの電流が流れるわけでプラスからマイナスに向かうわけですよ ね, ねであの これネオジウム磁石使ってるんでネオジウム磁石って電気表面を通すんですよそうすると普通にここから電流流れるので電流の向きがこっち向きであるとそうするとあの例のフレミング左手の法則ですよね電流の向きがこっちでで仮にこっちが N 極だとするとネオジウム磁石です、ね、そうすると磁界の向きがこっちの方に行きますねちょっとあの3次元なのでちょっと書きづらいんですけど仮にこっち側に向いてるとしましょう そうすると、えー、電流がこの中指で磁界が向こうだとこっちは親指の方向こっち側ですね手前パネルの手前の向きにこっちがちょっと三次元的に書くのはちょっと難しいのでこちらに、まあ、電磁力が 力, 力のつもりなんですけどこう働くとこっち側向ですねこっち側ねそうすると。 この軸がですね、この導線の輪っかがこっち側にこうこういうふうか、左向きにこう回転するということですねじゃあこっち側どうかっていうと電流の向きは同じなんですけれどもこうこっちですよねだけど磁界がやっぱりこっち側にこの輪っか の, この右の方のね輪っかについてはこっち側に働くので 電, 電流はこっちですけど磁界はちょっと指やりづらいんですけどこうですよね そう親指の向きがこのパネルに対して向こうの方になりますねちょっと書 き, 書きにくいんですけどそうするとこっちの力とは反対向きになるのでやはりこうこの左の向きこの場合だと左の向きにこう回転していくとそういう力が働くということになりますね、えー、まあ教材としてはねあの、まあ、フレミングの左手の法則と電流とあの磁界が作る力 あとはものとしてはネオジーム磁石の紹介なんかできるとちょうどいいんじゃないかなと思います。